鶏肉に憑依させていくんですね、皆さんたっぷりつけてあげてあげますはいどうもリュウジのお兄さんリュウジでーすということでですねただのリュウジです3口しかぐらい飲んでないこれだけしか飲んでないんでまず全然シラフなんですけども年齢を重ねることにどんどん作業がいい傾向ですねえということでですね今回ですねほぼほぼシラフシラフとはっていう感じなんですけどもほぼほぼシラフな僕が作る試行シリーズでございます今回作るワンダはス演で 酔っ払ってんのか。至高の鳥天でございます。鳥天て言うとですね、九州の方の大分が有名ですね。今回ですね、鳥天の作り方、非常に邪道になってます。何が邪道かっていうと、衣が邪道なんですね。いやいやいや、もう鳥天、こんな作り方しねえよってみんなめちゃめちゃ怒ってください。もうこういうの大好きなんでね。はい、邪道な作り方大好きなんで。でも、食ってみてください。でも怒った後に食ってみてください。最高に美味しいです。この鳥天は。 マジでうまい自信がある衣に召し上がってますのでこれをどう作ってからかじゃあチェッラなっていう感じでですねはいじゃあやっていきましょうリュウジのバズレシピで今回で鶏肉使いますえっ、ー、と鶏肉まあ鶏天なんでほとんど鶏なんですけども鶏を 350g であとニンニク1かけあとね、えー、と添え物にレモンがあると生のレモンが ぜ, ぜひおすすめ まあなければコンクのででも大丈夫ですじゃあもうそこやっていきますこれ簡単なんでね試行取れしてんだけどまずですねにんにくすりおろす時僕いつもケツから切ってたんですけども最近ねどっかで見たんだけどこれ先っぽ切るじゃないですか先っぽ切ってこうやってね む, むいていくんですよね先っぽ切ってからむいていくとこれがね持ち手になっていいっていう風に聞いたんですけど全部取れちゃった まあ、それはできるのとできないのがあるっていうことですね。そしたら、ニンニクはもうこれ置いといて、えー、もうね、次ね、胸肉。で、これ、常温に戻しておくといいです。で、常温に戻しておく時間がない方は、冷たいままですね、電子レンジで、えー、数秒。10秒とか20秒とかで大丈夫です。はい、やってみてください。これを切っていくんですけども、切り方、えっ、ー、とね、1.5 センチ幅。で、よく切れる包丁を切ってください。だいたいこれぐらい。1.5 センチ、これぐらい。これぐらいの塊ですね。この厚さがね、 ポイントでございますで垂直でいいですこれはそぎ切りとかしない垂直で大丈夫で肉も叩かないこれが一番そしてボール出すのもめんどくさいからもうここにね置いちゃいますで5分ちょうびょ、えー、白だし僕使ってるのヤマキですこれねこの間知ったんですけどこれね三つかとかの白だしだと 濃いんですよかなりたまにめちゃめちゃしょっぱいスジーサんこんなもん食べれるんですかって言われるレシピがあるんですけども大体白だし使ってるんですよね山木さんのはね100ミリリットルあたり10グラムの塩分なんです10グラムの塩分でこれ三つ缶とか13グラムの塩分なんでそれの違いだと思いますだから三つ缶とかを使う場合は減らしてくださいそれで対応できると思いますでお酒お酒ですはいこれですねまずニンニクこれ1かけ分ね全部入れちゃいますちょっとねスパイシーにね仕上げたいんで、はい、これぐらいですね でニンニクって大体1かけ分ね 5g ぐらいなんですよだからそれと同量の生姜を入れていきますこれね材料紹介の時言わなかったしょうがねしょうがねえなっていうねやめましょうこういうのはしょうがないはもうおじさんだからね料理のお兄さんと言ってるけど34歳ですよもう来年あらあらあらぽ悲しきお兄さんです<笑>ということでですねえー、っと生姜はいこんな感じですね削っていきましょうでこいつはですね もう一緒にもみ込むとでねあのもういい感じで塩分も入ってますからこれねで、えー、とこのねだし、えー、のうまみとお酒のうまみンニクのパンチといろいろな香りをですね鶏肉に憑依させていくんですね皆さんこんな感じでございます数十分常温ではいつけておきますこれで常温に戻すから最初は冷たくていいわ20分はつけたいですねはい20分つけましょうこのあとはこういうね小さいフライパンサラダ油 だいたいね、えっ、ー、と1センチぐらいでいいですす火をねねつけておきまだた、ね、中火ぐらい温めといてください。で、その間に20分ぐらいつけましたんで、ここにですね、今回 の, の一番肝になるですね、この衣ですね、基本的に天ぷらってなんかこう、卵を入れたりとか、あの冷水につけてやらなきゃいけないとか、いろいろあるんですけども、僕の鶏天はちょっと、ね、違うんですよ、分, あの分量がね、もの自体が違うんです、あの粉だけでやるんです、僕は。で、えっ、ー、と薄力粉が大さじ3杯。 でええー、片栗粉片栗粉がね大さじ2杯なんですよ天ぷらというよりはフリットの粉なんですよ実はねこれはねあの和風の鶏肉のフリットなんですよなんですけどあの食ったら取りたいんですからここに炭酸水でこいつをですね大さじ4杯まあ、だから 60cc ですね1 2 3 4杯でーすはいお塩ですねお塩小さじ4分の1でそしたら手早く混ぜますこれ で、これなんで炭酸水入れんのっていう話なんですけどもれ炭酸水入れるとですねこの混ぜた時に生地に気泡をもたらしてくれてですねめっちゃサクサクになるのめっちゃサクサクになるのよちょテンションおかしいですけどもよーく混ぜてあげてくださいねなるべくねあの気泡が、まあ、残るようにそしたらですねこれ中火にかけてえー、ともう上がる温度になってますこれそしたらこの鳥ペタッとねはい両面にたっぷりつけてあげてこのまま げます表面たっぷりたっぷりつけてあげて揚げます揚げます揚げますで油はね十分温めておいてくださいねこれで揚げたね鶏って最 うまいから皆さんしかもねこれいいとこはねコツがいらないんですね卵が何体何とかなんかあの冷やしながらやらないとか全然そんなんいらないですぜえ誰でもサクサクになりますこれそして皆さん余った炭酸水なんですけどもこうやって再利用フードロース撲滅なので僕はこうやってふた静かにこう静かにこうかんましてやるとあちっああんかねここで入った感がいいですよねそしてですね こ, こら辺剥がしてあげて色づいてきますそしたらねひっくり返してあげるこれこれこれこれこれこれいい上がりがらこれ両面揚げていきますあのこの衣の揚げるとね胸肉もめっちゃ柔らかいのコストパフォーマンスもいいんですね胸肉だけで揚げられるんでねもちろんねもも肉でやっても美味しいですでもねこれね胸肉でやった方がびっくりすると思うすげえジューシーだから、ね、全体がカラリカラリと 割っていきますんで肉なんでねあんまり火に通しちゃうと固くなってしまいますんで両方が上がったらですねこうやってね立ってってあげた方がいいそうするとね油早く切りますここね伝ってね伝って下にね、油が落してくるんですよ残りも上げていきますこれがねちょうどね1枚分が使い切れるよこのね作業はね手早くやっていただくといいですよ大きいフライパンでやっていただいてもいいんですけどもあんまり一度に量入れちゃうとフライパンの温度が下がってしまいますんで 大体ね1枚肉は2回ぐらいに分けたほうが僕はいいと思いますこれでやるとね油少なくてもカラッとめちゃめちゃ美味しく揚がるんですそしてつけだれがこうふわっとこう香ってくるんですねこの生姜とニンニクのふわっとした香りで飲めます鶏天が至高になる僕が至高になってしまうんですよこれねあの実はですねえっ、ー、と料理って8割は鼻で食べてるって う、うでで食べててるっていう風に皆さん言うん言すねだから皆さん鼻つまんでご飯食べても全然おいしくないですよ香りで僕らはねあのご飯食べてるんですねだからこういうニンニクとか生姜とかで香りをつけるとかこの新品の油であのいい油の香りをつけるとかそういうのってすごく大事なんですねはいほら料理研究家っぽいことを久々に言いましたよ皆さんちゃんと録音しおていてくださいねいやあいいですねいい上がり具合ですよ第2弾もじゃあですねえー、と両面がカリッと 上がっていききままししたら、こいいいつは揚げていきましょういやーうまそうに揚がってますねこれね最高に揚がってますよこれもう本当に至高の揚げ物はねもう僕は食べるのがね本当にね楽しみなんですよ、ね、これはいじゃあね、えー、と盛り付けていきますじゃあちょっと形のいいものをこうこんな感じででレモンを添えていただいてで残りはスタッフが出てますので、ね、はいこちらで至高の鶏天完成でございます はいそれ で, はできましたので食べていきたいと思いますいただきますたまんねえぞこれこれですねえー、っとおすすめがレモンと塩ですこれレモンちょっと垂らしていただいてお塩ちょっとお塩の振り方好みですからじゃあこのカイッとしてるいただきますやわらか うまとんでもなくジューシーですね香りがめちゃめちゃいいっすねザクザクのねこのね衣がいいんですよ胸肉で一番うまいでこれだろうこれ衣をまとわせてつるむの油でサッと揚げてますんで中がねジューシーなんですよこれよろしいですねこれまあ塩とレモンで食べるのが僕一番うまいと思ってるんですけどこれもう1個あるんですよこれね白だしを大さじ3のお湯で1対3の割合でのばしたのはこれがね一番合う点数なん あ、やばい。天つゆもうまいな<笑>。天つゆ使うんであれば大根の人がねあってもいいかもしれないですね。なんでさしこうしゆってこんなうまいのかね。<笑>本単純がじゃんそれちまする。ダブじゃんス。じゃあてちゃん。はい。てちゃん。<笑>天つゆかな。天つゆで。天つゆで。いただきます。<笑> サクサク感やばいササクサク感やばいゅうわびっくりした揚げてちょっと立ってるからもうしなっとしてるかと思ったらこれなんでサクサクしてるかって言ったら片栗粉と薄力粉を混ぜてるからなんですねさすが天ぷら粉だけだとサクサクしないんですよ天ぷら粉ってそもそも薄力粉だけで作るんだけど、うんうん、薄力粉だけだと時間経つとすぐしなっちゃうん、コツがいっぱいいるんだけど片栗粉を使うとコツいらないんですよ誰でもサクサクにできるいやマジ 天才、うん、でしょちゃんと仕事しますから<笑>私飲んでるだけじゃない飲んでるだけじゃない、うん、さすが料理研究家天才料理研究家いやそうそう<笑>上がるぜ<笑>はいじゃあございはいてっちゃんも絶賛今回俺の大好物だから半分食べてしまいました白だしの点数って皆さんあんまりやってないじゃないですかこれ めち ゃ, めちゃ合いますから今回はですねフリット形式でやりましたこのね炭酸水が入ってるからこのサクサク感なんですね薄リ粉と片栗粉のこの配合これが肝でございます皆さんこの鶏天は本当にオススメんでぜひレモン塩と天つ両方用意して2つの味を楽しんでくださいそして傍らにハイボール日本酒とかじゃないですかそうよのということで皆さんぜひやってみてください 昨日ね、家族で飲んでたんですよでうちの家族本当に酒がないと集まんないので行ったら必ず酒盛りになるんですねとにかく酒が長いっていうね明日ゴルフがあるとかうちのちのさ言ってたんですけども明日ゴルフがあるんだったら早く帰れよと思ったんですけども結局12時まで飲んでたっていうねはい